何が問題なのかさっぱり分かっていないようですね。どうも、政治いろいろの学部です。沖縄県名護市長選に関する記事を JCAST が報じています。JCAST の記事を引用します。沖縄県名護市長選に立候補した前道市議の 岸本洋平氏のポスターに、米軍関係者への差別を助長しかねない表現があったとして、党首の事務局が謝罪した。選挙の出発式を告知するポスターに、米軍コロナから命と暮らしを守るニューリーダー誕生へとの記載があった。米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設が争点となる今回の選挙では、現職の 戸口武を自民・公明が支援一方、立憲民主、共産など、辺野古基地建設に反対するオール沖縄勢力が、岸本氏を支援する構図になっている。岸本氏は15日夕方に、同16日に行われる出発式のポスターをツイッターに投稿。そこには、拳を握る岸本氏の写真とともに、 米軍コロナから命と暮らしを守るニューリーダー誕生へとのフレーズが記載されていた。新型コロナウイルスの感染拡大が続く沖縄。21年12月に米軍基地で発生したクラスターが感染拡大に影響を与えたことが指摘されている。ポスターで使われた米軍コロナという表現に対しては、米軍関係者へのヘイトを助長するとの批判が集まった。 前日の投稿は15日夜までに削除され、米軍コロナという表現が、米軍由来のコロナに訂正されたものが再投稿された。ポスターの再投稿後、岸本氏のツイッターには、訂正及び謝罪と題した事務局名義の文書が投稿された。当初の米軍コロナについて、米軍全体イコールコロナとの解釈を招く当該表現は、 居住者、生活者としての米軍及び米国関係者、またその家族に対する差別を助長しかねず、不適切でしたと説明。お詫びの上、米軍由来のコロナへと訂正させていただきますとした。一方で文書では、在日米軍基地が水際対策の穴となったことは明らか。感染防止対策があまりにずさんな米軍を通じて、 生活圏の重なる基地の街の人々へ、そして県内各地へと感染が爆発的に拡大したと主張。米軍由来のコロナ感染爆発を止めるためにも、日米地位協定の改定と、米国、米軍に対してはっきりと沖縄県民の立場から物を言うことのできる政治への転換が必要ですとスタンスを示した。とのことです。岸本洋平氏は、 名護市議会議員を4期務めている人物で、1972年生まれということですから、現在50歳ということになりますね。もう立派な大人と言っていい年齢だと思います。岸本氏は玉城デニー知事同様、米軍基地の辺野古移設に反対の立場をとっており、いわゆるオール沖縄の支援を受けて、今回名護市長選に出馬したと言われています。 オール沖縄とは、那覇市長や沖縄県知事を歴任した故尾長武氏が、沖縄の保守が改革を包み込む、捕獲を超えた沖縄という意味で掲げたスローガンをもとにしています。しかしながら、小長氏が亡くなられた後は、その理念をどこかに置いてきてしまったかのように、核心色が強くなり、沖縄保守陣営の離脱が相次いでいる状態です。 今回のオール沖縄は、捕獲同一ではなく、さながら、日本全国左翼オールスターといってもいい状態となってしまっています。そのオール沖縄の援護を全力で受けている岸本洋平氏。ツイッターを見ると、西村千奈美、立憲民主党幹事長、志位和夫、共産党委員長などなど、そうそうたるメンバーが応援のツイートを寄せています。まあ確かに、 辺野古移設という、ある意味国政と非常に密接な関わりを持つテーマが、市長選の重要なテーマとなってはいますので、わからんでもないですが、それでも名護市に何ら関わりのない西村智奈美氏や志位和夫氏が、岸本洋平氏を応援しますというツイートを残していることに、若干違和感を覚えてしまうのは私だけでしょうか。その岸本氏がつぶやいた、米軍コロナという言葉ですが、 これ、いわゆるヘイトスピーチなのではないですかね。この言葉からはあたかも、コロナの発生源は全て米軍であるという印象すら受けてしまいます。しかも、岸本洋平氏は一応の訂正と謝罪はしたものの、米軍由来のコロナとこちらもいかにもコロナは全て米軍から発生したとも受け取れてしまう言葉を平然と使っています。 驚くべき鈍感さと言わざるを得ません。由来という言葉を辞書で引くと、物事がそれを起源とするところと出てきます。沖縄のコロナは全て米軍から発生したものだという科学的、医学的根拠は果たしてあるのでしょうか。新型コロナウイルスは中国武漢を発生源としているというのが今のところの通説です。 もしこの通説に乗っ取るとすれば、武漢コロナ、武漢肺炎という言葉は良しとなります。ところが、オール沖縄の面々は、先ほどの西村千奈美氏、志位和夫氏などは、武漢肺炎という言葉を聞くと、ヘイトだヘイトだとあめき散らす人々です。極論を言ってしまえば、岸本洋平氏をはじめとする左翼の面々は、 中国、韓国へのヘイトスピーチは許さないが、米軍や日本に対するヘイトはいくらでも言っていいと思っているとしか考えられません。ヘイトスピーチとは一体何なのか、米軍由来のコロナという言葉の危険性が何なのか、良い大人にもなって、こんな簡単なこともわからない人物が、名護市長になりそうになっているのが今の沖縄の現実なんですね。 このように、自分の言うことは全て正しく、自分に反対する人間の言うことは全て間違いと思っているのが左右と言ってしまっても言い過ぎではないように思ってしまいます。捕獲同一の理念のもとに、オール沖縄を掲げた小長元沖縄県知事も草場の陰で泣いていらっしゃるような気がしてしょうがありません。なんとも嘆かわしいことです。ということで、